また始まってます始まってます<笑><笑>クッキングスタート<笑>、はい、いろいろちょっとあのアクシデントがあってちょっと遅かったりとか始まってますい や, いやちょっとみかんまであるやんみかん安かったので買ってきてくれたら 人間の異色分よりお高い、ね、な高級サラダがくまうち出来上がるよね出来上がります、ね。し、は、た、い、リクガメさんたちのご飯を今から作ってます今はこれ、グリーグアナのグリコさんの朝ご飯ですねグリコさんから行くのねグリコさんから行きますグリコさん、茎食べないんで茎が今残っの子…茎<笑>食べないの<笑> このクッキーあれが食食べべるはにてもらいますすごいな大量の小松菜。はい小松菜 これはサニーレタスですす菜、ね、<笑>菜三重県産野を食べてま白水かぼちプチトマト、はい 出来上がった頃に見に来るわ。<笑>よろしく。 す、え、げ、ー、出来上がったこのお粉は何や粉はですね野菜では取りきれないカルシウムのあーなるほどね、うん、カルシウムの粉この何これこれはあのこれアカシくんじゃなくてアカシガメが食べるのなんですけど生野菜ちょっと残してるんでベリーについては<笑>水分補給がしてるなるほどね お残しした時用のあれなんだすごいなシーザーサラダみたいになってるやん。 でではははなくて、ググリーーンイグアナ、はい、はいいいきます、えーはい、セーラーセララちっちゃいな。うん まあんな茎を残しがちなので、うん、最初の、ね、テンションが高い時に茎を残してるのよ。<笑>下下ベロが そうトムくんは舌が短いのをちょっと あ, の あ, あぐあぐその場で噛んでお肉にむ。れて。 これすごいあん粉粉まみれになっております。どんどん進んでしまいますよ。葉っぱをちょっと見つけてしまってんじゃん、<笑>葉っぱ隠さないで。あるやん。まんか 揚いいい<笑>くく<笑><笑>がら<笑>乾かしながら揚げてます。 何もこう選んでる感じがないね。なんかその場所場所一箇所そこを取ると全部が美味しいの。幸せになれる。もう芋になってきたな。世界遺産。あそこそこ<笑>そこが見えてきたよ。はい バランスのいい？お食事だわ。